こえ池越えるのちょっと距離がそうなんですよこれ越えるんですかドライバルってえっと池まあ池越して一番手前のところで百三十二ヤーどこであの黒いとこぐらいあー あ, あーギリギリそうですそうですあ百三十ぐらいなんだそうだねああじゃ本当ちゃんと当たればっていう感じちゃんと当たりますんちょっと当たりますか当た<笑>りました<笑> 誰と喧嘩してるんだって話ですね。ちゃんと当たる。<笑>そうだね<笑>え。えちょっと行 っ, ってみようかなそろそろ。うん。ハードで二百七十七ヤードです。はい。いやそこにカモいるんだよな大丈夫かな。いやちゃんと当たれば。そうですよね。大丈夫です。え親子が親子に当たらないといいな。いいよ。おおーおー。 いいじゃないですか。やりますか。やったー。毎回目の前に池があると思って打ったらいいんじゃないですか。で、ね、えなんかカモにやっぱ当たらないかもしれないって。じゃ俺前からどうか。<笑><笑>そうしたら当たります。<笑>そうしたら当たりますもん。いや何しちゃったです。えや、ー、りました。なんか気持ちよかったなー。いいですね。いいですね。行きましょう。はい。今日なんかちょっと五番ウッドが調子がいいので、よくを書いてみようと思います。はい。 55ヤードです。うん。いきいき。えなんかいいんじゃないですか、はい。なんかいいじゃないですか。お、おしかもなんか得意なクラブで絞ってね。はい、そうですね。いいですね。いいですね。今<笑>で56ヤードでピッチングでやります。ちょっとハーフな感じで。 から半分で。うわ、ちょっと軽かったか。全然軽いわ<笑>しかもなんか見てませんでした。う、うん。多分見てたと思う。<笑>くそう<ー>。<笑>見てくれてたのにいいとか言れなかった。<笑>パターでもないのに、なんか待って待ってくださってましたよね。はい。<笑><笑> しかもなんだみたいな感じでなんかつさってた感があの先入観ですけどそんな気がしちゃっんなんかねわ<笑><笑>かりますわかるわかります<笑>なんだそのレベルかみたいなからブーンっていった気がします<笑>ん<ー><笑>んっい<笑>先生森さん平たくないですね、どこも とりあえず<笑><笑><笑>まこ、ちょっとちょっと頑張ろうかなその一発は<笑>いつも頑張ってるんですけどいや OKOK、OK OK、だしああなるほどなるほど、うん、ち, ょっとちょっとある確かしこまりました あ、そういうことですね。うん。オッケー<笑><音声>です。フォーモン、フォーパット。八です。まあまあまあまあまあ。やっぱりなんか今回本当にグリーン周りとパターがですね。ダメダメですね。ですね。 <笑><笑>噛み合わない<笑><笑>次行ってみましょう<笑>そういえばワンピース見てらっしゃるじゃないですかはい他なんか見てるんですかえもうすっごいネットフリックスら見あさってますあっなるほどねカンドラに始まりアニメも最近あのスパイファミリーって、うんうんうんうん、知ってます知ってるあ、本当ですか、うん もう見てたりとか、うん、もうなんか、みんなが面白いよって言ってくれたものを片っ端から見てます。えー、もうなんかアニメもともと見ない。好きなんだああ、もともとは見なかった。見ないけど、なんか友達が面白いって言うか ら, たら、一、う、回、ん、見てハマる。ハマるあ。とりあえずやってみるタイプですね。なるほど。見れない。面白い。ていうか、もしよければ、なんか、おすすめのやつ教えてほしいです。皆さんの面白いのあれば。 欲 し, いと欲しいな今もうカンドラをとにかく見あさってて全然日本でも、えー、海外のでもいいので教えてほしいですこ れ, これ面白いよってやつ面白いよってやつ、うん、怖いやつも大丈夫なんですかあそれ以外です ね, ですねちょっとゾンビとかこうびっくり、うん、動機がしちゃうやつは無理ですじゃあホラー以外ですねホ ラ, ホラー以外でおすすめ、うん、うんうん最近ファーストラブも見ましたご存知ですかファーストラブ あの佐藤健と三島ひかりさんのやつで、なんか最近結構バズってるんですよ。仕事で。めっちゃ良かった。泣けるみたいな。なるほど。なか、なかったんですけど。じゃあ、ちょっとコメントください。欲しいです。ぜひ。見当たります。それを片っ端から。えっと、ファーストリーグ百九ヤードです。はい。九番を使います。はい。九番で、しっかり。 はいおっうんちょっとあれだったけどねなんかダフリっぽかったけどそう で, す、ね、でもね右に行くのが一番ここはそうですね危ないから怖かったからさワ狙わなきゃとか言ってと<笑>か言って ピンまで40ヤードです56度使いますうんあらやばいかちょっとあれですねねかわいそうな跳ね方止っちゃいますねおっつま先下がり教えてもらったな何だ っ, たっけ 教えてもらったのに。今撮っちゃいましたよ。<笑><笑>やばい。カット。いや、ダメです。先生にバレたくない。いや、大丈夫です。流します。どうだったっけな、なんて言ってたっけな、先生、ちょっとやります。まあまあまあまあまあまあ。まあまあまあまあまあ。まあまあ よかったんだよな。なんかまた下ってきちゃう。うん、そうだよね。超えちゃうとね。あ、だだだだだ。オッケ ー, ですー。ありがとうございます。<笑><笑>じゃあ最後<笑>の子<頃>。<笑><笑>もう怖いです。<笑>いや多分グリーンが。 本当にいろんな感じでこう攻めき合ってるから、はい、なんねえ、むずいですよ。<笑>平たくないもん。<笑><笑>本当に<笑>普通そうか。行<笑>きます。えっとパー4で286ヤードです。 真ん中を狙います。もちろん。お, お、強いぞ。多分はじけて、真ん中。うん、近くまで行ってると思います。そうですね。 ナイスですありがとうございますやったつい俺は大変ですよね花道がないんだもんそうよグリーン周りもないもんそうよエアウェイがないもん行ってこいですうんうん、うんうん、ルーレットみたいに回ってる <笑>いやーくぼみきついなーでもしょうないよなでも結構落ちたから、はい、そんなに傾斜じゃなさそうなとこもで落ちてればいいよね、まあ、結構落ちた方が逆にそっか狙いやすいか次、えっと、残り53ヤードで、えー、56度使います ん<笑>うってますか<笑>っとね、次の段に行ったって感じ。あ<笑>は<笑>次次次のののステップそ、ね、そう、うう段段段段っって、て超えたっていいいいいい感じじとゃななででですすすか、はい、あと1個、2個です<笑><笑>いや、や、高よ お持ってるんじゃないでしょうか。飛び級です。<笑>飛び級本当に<笑>こういうのはこれでいいんですって。なんかの誰かが言ってません。なんかパタービンって聞いたことがありパターっぽく、ね。いいんじゃないですか<笑>。<笑><笑><笑><笑> <笑>ナイスです<笑>。なんか独り言言ってたけど<笑>。<笑>うーん。け、OK、です。ああ、けんじ。ナイファイブオン。ツーパッドはい。よくできました。ありがとうございます。ええ、でも、パフォーですよね。パフォーです。